으음 <소리> 빗대는빗대는빗대는빗대는 으음 お疲れ様お疲れ様乾杯乾杯乾杯可愛 い, いこれ、蓋も可愛いいほらうんいただきますいただきますうんな、おいしいなうんこれ何かわからへん、おいしいでも肉だけじゃないやんな、これ<笑> がんガンもどき的なうんがん<咳>もどき的な感じ全然美味しいわ トロトロでもなんか前話せんかったっけしてないしました聞いてないあでもあの話してあのどうしても服の趣味がもう無理やったっていう<笑>そんな言うて服の趣味これ着てこれこういうの好きって言ってそう誘導もまあできるやろうって、うん、もし付き合ったとしたら、うん、なんか冷めてしまったんやのその当時の 俺の中では服装がそんな重要かって自分の中でショックやって結構 あ, あまこうインターの渚みたいな服、うん、じゃ聖子みたいな感じか聖子の服装はあんまり分からない宝物ではあったでも、うん、な, なんか上品なパリピやったらいいけど上品なパリピって何優勝優勝よいしょよいしょよいしょって殺すの<笑><笑> 上品なパリピーあ、まあ、フットワーク軽いってやつははっ庄瓶ってやっぱなかなか飲みきれへんなメモ、うん、本部もなしに送っとったあ、うん、客先にさすがに教えたけどそれは、うん、会社のルールじゃなくて社会的なルールやから、うんうん、覚えときはいうて、うん、メモしてたわ いいいなってどんだけ思ったとしても45回ぐらいは行きたかった人やってんデートでスパンによるけどその1ヶ月のうちに5回行ってんねんやったらまああれやけど23ヶ月かけて5回で告られへんかったら興味ないんやろうなーってなるような23回でも逆に23回でこの子のことを知れるとは思わんかってん うん、付き合いたいと思えるぐらいの、うん、付き合っていくうちに知れるでしょっていう人も結構いるもんなあんまりその考えがなかったその当時、うん、手つないだりしたんつないだからあんま覚えてないけどそこまで何の話してたっけええ。えー<笑> うまい。